The clouds embrace the mountains. The sun is setting, what a view! The mist comes rolling in, I can taste it on my lips just like you. ななんかかわいいわ猫になたが。 このプレミア ム, ミアム<笑>すごいな、黒ってやってプレミアムとさリゾット買ったな。<笑>どっちがどっちや？どっちがどっちやこれ？<笑>割ってみて。どっちかわからん。このどっち私なんか点がついてる。それプレミアム。 ペンいてるぐらいいやこっち側かなレゾート正解うえーレゾート、うん、おーうわめっちゃ入ってるやん美味<笑>しそういただきます<笑>めっちゃうまい嘘めっちゃうまいめっちゃウニ<笑><笑>ど う, うん。 リゾートうわ、えー、っレミアやばい。溺れるおわるい絶対違う うんう ん, まっ<笑>ん、うん、やうんうんうん。うんいい クリームコロッケ自体も美味しいから。うん。うん、それ、服もウニに合わせたもん。<笑><笑>これでもリゾットとこれと好み分かれると思うわ。あ、そう。うん。どっちがいい。リゾット捨てがたいね。だやん。別<笑><笑>れてへんやないか<笑>。<笑>すっごいおしゃれじゃない。<笑> あうかかか早速焼きたてさ、うん、うあほかほかやあめっちゃやいただきます。いただきます あったかおいしいうん塩加減だなうん絶妙柔らかい、ま、塩が甘いうん甘いなうん。しっとりしてるし、ふわふわうんうまえ、これもっと買ってなかったな、うん、なんか軽くないはい。あったったあったあったあったあったあった 焼き立てのパン。うん、ま、うん、ま、うん、ま。もっと買いく。<笑>もう多分ないん、うんうん、も, もっちりしてるし。ふわっとしてるし、どういうことこれ。塩がすごい美味しいな。うまい。ううん、<笑>そう明日の明日なんで食べてもうてんのよ。うまい。う<笑>ますぎて止まらんっていうパターン。も う, うまい。焼きたての。<笑>うま。 あかんもう1個は私のやから絶対食べたるあかん。もう<笑> でもよかったねこれ明日のキャンプの参考にしてるやろ、うん、絶対そうやと思ったあ赤牛っていうパターンもあねんねん熊本さんの、えーね、景色やねんレオ君なあすごいこんなとこ住んでたらもうめっちゃ気分が上がる 塩パンゃういの熊本の中心部まで来ました、うん、もうすぐ多分熊本城が見えてくる久しぶりに人いっぱいいてねずっと緑ばっかりやった 鳥あ鳥追いかけてただし<笑><笑>、ニンニク、ねうん、うまっ私1名からカウンター席ご案内します ほぼされてるなこんなんやったってことうんうんすぐ崩れてるのここやうんうんうんほんまだからこれの下がな昔 みんな歩いてたの、ね。きっとな、こう、はあ。で、これが特別歩道みたいなのが今できている、はあ。すげえな。すごいな。すごいな。すごいな。ね 阿呆やね。熊本城天守閣です。<笑>ああ中入れるみたい。ああ。<笑>来たかったお城ナンバーワンやな。うん、かっこえ。姫路城は白くて熊本城は黒いな。うん なんか始まるんちゃう<音楽> ちゃんはあななちゃんんは爆睡全然びくともしません。